はい。皆さん、こんにちは。はい。N4 のね、えー、練習問題、えー、文法28番です。はい。じゃあ、今日もね、はい、やっていきましょう。はい。じゃあ、1番。はい。えー、昨日の夜う、飲みすぎて頭が痛い。ね。はい。2番ですね。はい。昨日の夜、ね、えー、飲みすぎる。ね、頭が痛いんですね。えーえー、マスケ、プラス、 す、うん、ぎる。ね。これですね。だから飲みすぎるっていうと、ね。本当にたくさん飲みました。何ね。お酒ですよね。お酒をたくさんたくさん飲んで頭が痛い。ね。すぎるは何か良くないこと。ね。良くないこと。ね。飲みすぎましたって言ったら、ね。えー、ちょっと飲んで、なんかあんまり良くないなと思っている時に使います。ね。あと他にも、ね。食べすぎる。 食べ過ぎて頭が痛いですとかね。食べ過ぎて頭が痛いですってもいいでしょうし、あとは何だろ う, う。勉強しすぎ。勉強しすぎて、何でしょう。勉強しすぎました。勉強しすぎて目が悪くなりましたとか。ねゲームをしすぎるとかね。そんな時に使います。はい。はい。じゃあ2番。はい。 美術館の作品に、うん、触ってはいけません。はい、えー。4番ですね。はい。触ってはいけません。ね。何々。えー、手は、手形プラス、いけません。ダメです。ね。いけませんは、ダメです。ね。触るのが、ダメです。ということですね。触ってはいけません。ね。まあ、他には、うん そうですよね。美術館の作品ね。絵とか彫刻に触るのはダメですよね。はい。とか、美術館では、あとね、写真を、うん、撮ってはいけません。とかね、うん。写真を撮ってはいけません。とか、大きい声で話してはいけません。とかね。えー、これダメです。という時に使います。はい。じゃあ3番。はい。 ちょうど今、家に着いた、はい。一番、ところです。ね。はい。えー、ちょうど今、家に着いたところです。ね。何、なまあ、たところで考えますと、ね。えー、ね。例えば、今、家に着いたところです。着いて、すぐ後です。ということですね。ね例えば、電話が来ました、ね。今、家に帰って、ね。家に入りました。 その時に電話が来ました。あ, あ、もしもし、ね、えー、ちょうど今家に着いたところです。ねえー、このように、着いてすぐ後ですよっていう時に使います。ねえーえー、他には、何でしょうね。えー、例えばああ勉あ、授業を受けますよね授業。学校で授業を受けます。うん、で, で、電話が来ました。授業が終わりました。 ね、授業が終わりました。それで電話が来ました。あ、もしもしって、あ今大丈夫ですかって、うん、あ、はい、大丈夫です。今、授業が終わったところです。ね、終わったすぐ後です。ね、その時に使いますね。終わったところです。とかね。うん。はい。えー、はい、4番。はい、えー、妻の、ね、奥さんですね。えー、妻の体の調子が、えー、なんだろう。 うん、良ければ一緒に行きます。ね。これ難しいですよね。はい。バートタラならですけれども、ね、えー。良ければ一緒に行きます。ね、えー。妻の体の調子が良くなければ一緒に行きません。ということですね。で、良いとは、これダメですね。うん、何々との後には、ね。何か、意思 意思とかね。意思ってね。何か考え。私はこうしますとか ね, ね、えー。こうしたいですとか。これからこうしますとか。私の考えが入ることはあダメです。との後はダメです。と、ね、の後は必ず何かなること。ね、なることがありますね。ね、えー、春になると、 桜が咲きます。私の考えじゃないですよね。あの、そうなりますよね。桜が咲くのは、私が咲きなさいと言って咲くんじゃないしね。はい。あと、はい。3番、たら。これはね、良いたらが変ですよね、うん。もしこれがね、あの、良かったら、 ね、あの、良かったら、だったら、OK ですけれども、ちょっと違いますね。良いたらは、ね、そんな日本語はありません。うん。えー、ならもね、良くなら、うん。うん。よいなら、なら。うん。妻の体がよい、調子が良いなら、一緒に行きます。まあ、良いならならいいですけど、ね、良くなら。ね、変、変な形ですから、これはダメ。一番ですね。はい。 はい。じゃあ最後、5番ですね。はい。えー、教室では、うん。タバコを、うん。なんだろう。うん。おこれは難しい。はい。吸わないでください。ですよね。えー、はい。吸わないでください。そうですね。学校でタバコを吸ってはいけませんよね。何々、ないでください。ね。内傾プラスでください。ね。えー、教室では、ね。し、ね。これは、何々、 してくださいの反対ですよね。ね。してくださいの反対です。ね。例えば、教室では、何、他には、ね。えー、ね。何か食べ物を食べないでくださいとか、ね。他に何しませんかね。例えばあ、寝ないでくださいとかね。はい。このように使います。内形ですね。内形。はい。 はい。では、皆さん、えー、今日はここまでです。はい。じゃあ、お疲れ様でした。